クロサギ平野氏、洋黒島ケツナミューラトモカズが笑顔で、クランクアップ。素敵な作品に出会えたことに、感謝。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。12月23日金曜日に最終回を迎えるキング、リンチェの平野氏、洋が主演を務める金曜ドラマクロサギ。 TBS 午後10時から10時54分より平野黒島、ケツナミウラ、友和のクランプラックコメントが到着したた。詐欺によって家族を失った主人公黒崎隆志郎、平野史洋が詐欺師を騙す詐欺師イコール黒詐欺となって本当の敵を探し出す旅がついに今夜最終決戦を迎える。 最終回の放送を目の前に、主演の平野紫耀をはじめ、黒島結菜、三浦智和らが約4ヶ月に及んだ撮影を無事に終え、それぞれクランクアップを迎えた。本作で TBS ドラマ初主演、そして孤独なダークヒーローに初挑戦した座長の平野は、黒崎という役は本当に難しかった、素敵な作品に出会えたことに感謝しています。 と、万感の思いを語り、監督と歓喜の握手を交わした。また、黒崎のことをずっと気にかける検事志望のヒロイン吉川つららを演じた黒島も、現場はとても明るく、本当に毎日楽しく撮影ができてよかったです。と、殺了した喜びを語った。そして平野。 黒島より一足先にクランクアップを迎えた三浦は、平野くんとはまたどこかで会うような気がして仕方ないです。とても素敵な俳優さんで一緒に共演できてとてもいい思い出になりました。と座長の平野を唱えた。回を重ねるにつれ、撮影内容がどんどんハードになった本作だが、チーム一丸となり約4ヶ月の撮影を無事走り切った。 黒崎として人生のすべてを捧げて生きてきた黒崎の旅は、果たしてどのような結末を迎えるのか。そして、決して結ばれることのない黒崎とつららの未来とは、平野市用、コメント黒崎という役はすごく難しいなと思いながら挑ませていただいたんですけれども、やってみたら本当に難しかったです。さっきまで、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 コメント世の中がこういった状況の中、こうして素晴らしい環境で仕事ができるということは、とても幸せなことだとつくづく感じました。平野くんとはまたどこかで会うような気がして仕方ないです。本当に素敵な俳優さんでしたし、一緒に共演できたことがとても良い思い出にもなりました。キャスト、スタッフともに最後まで何事もなく過ごすことができて、 本当に良かったと思います。約4ヶ月間、ありがとうございました。最終回やらすじつらら、黒島決裁、が誘拐され、助けに向かった黒崎、平野仕様だったが、二人は絶対絶命のピンチに陥ってしまう。そこに現れたのは、思いもよらない人物だった。一方、北条、佐々木倉之助。 我がもう秋山夏子、の新党設立に向け資金集めを急ぎ進めるが、これまでの黒崎の動きが影響し、雲行きが怪しくなっていく。すると、黒崎のもとに決別宣言をした桂木三浦智和、から連絡が、そこでさらに問題が起こる。そして、ついに訪れる宝城との直接対決の時、宝城、ガモそして桂木 もちろん黒崎も、全員、これがラストチャンスとなる最終決戦。黒崎が編み出した最後の作、そして語られる真実とは、番組情報金曜ドラマ、黒詐欺 TBS 掲載集会、2022年12月23日金曜日午後10時から10時54分。原作、黒丸、夏原武史、原案。 黒詐欺、シリーズ、小学館館、脚本、篠のエリコプロデューサー、武田あずさ、夏ダーツ支援出田中健太、石井康春、平野俊一。出演、平野史洋、キング、リンチェプリンス、ケツナ聖子京海中村ゆりゆの昌平と東頭ゆ金井な太ゆ長瀬り子富手間まみ木村文西前川康幸山本、工事番同意や重労船越、栄一郎特別出演、三浦。 ともかずともかず。番組公式サイト、https, コロン、スラッシュスラッシュ、www.tbs.co.jp スラッシュ、キロサアンダースコア、tbs スラッシュ、番組公式ツイッター、アットキロサジ 2022tbs 番組公式インスタグラム、アットキロサジ 2022tbs TBS、ユニティー。DBS